こんにちは、アブです。今日はですね、2020年の激動の時代こそ、個人でやるべき3つの準備って話をしていこうと思います。皆さん、今、世界がめちゃくちゃ動いてますよね。コロナショックっていうふうに言われてて、コロナのウイルスの影響で、日本の平均株価が落ちたりだとか、ニューヨークのダウ平均が落ちてるっていうふうに報道されたりだとか、あとは、コロナショックの影響で、え、イベントが中止になったり、コンサートが中止になったりと。 でプラス海外からのお客さんもいなくなったりしてホテル業界も大打撃だしでホテルに付随するような、えー、ショップだとか、えー、お土産屋さんだとかもどんどんどんどんやばいとホテル業界に限ってゲストハウスが、ね、破綻したりだとかっていうところもあるというところで今めちゃくちゃやばい状況になってるんですよっていう激動の時代こそやっぱり僕たち個人がへえこういうふうになってるんだっていうふうに、まあ、当事者意識がなくて 例えば、ああ、そうなんだ、へえ、っていうふうに思うのか。プラス、えー、それに加えて、あるいは僕たちが、あ、これだったらこういうふうに準備しておこうとか、これだったらこんな激動する、激動の時代だったらこそ、だからこそこういうことをやればいいんだなっていうふうに思って、準備して行動するっていうのはやっぱり結構差が出てくるんで、今日はその個人がやるべき3つのことっていう3つのポイントに押さ、えー、えてお話をしていこうと思います。僕のチャンネル、世界情勢の話だったりとか、あとは世界各国、 周りながら、今ある現状をリアルタイムでお伝えしたいだとか、あとはコストパフォーマンスの良 い, い生活をしたりする方法だとか、個人で仕事する方法をまとめてます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日はですね、世界、2020年の激動の時代こそやるべきこと3つっていう話です。正直ね、今めちゃくちゃ覚えてるんで、もう何していいかわかんないってこともあると思うんですよ。例えば1ドル103円になりました。あ、そうなんだ。へ、えー、円の価値が上がったんだ。 海外旅行行ったらねあの爆買いできそうっていうふうに思うのかそれよりもあ一応100歳になったから、えー、輸出が結構ね厳しいんじゃないかなとか保険かけてみてとかっていうような準備をしておくのかっていうのもめちゃくちゃ変わってくるんですよそういった中で今日は個人がやるべきこと3つって話を、えー、していこうと思います、えー、まずもう1つ目もう1つ目僕が一番おすすめしてること何かっていうとも勉強することですもうシンプルに勉強すること これ超大事なんですけど、何が大事なのかっていうと、やっぱり僕たちって社会人になってから全然勉強しなくなってないですか。僕も含めて、もうね、僕は銀行で勤めてて、銀行で勉強してる気になってたんですよ。これなんでそういう風に言えるかっていうと、あの、銀行の場合、毎月、えー、僕の銀行ですよ、僕の銀行は、毎月、だいたい一つぐらい資格試験を受けないといけなかったんです。で、毎月一個資格試験を受けて、受かった場合に昇格のポイントが貯まるというような仕組みだったんです。 ただ、勉強という名の、もうやらされで、まあとりあえずテストに向けて勉強する。暗記して、まあ中身は覚えてるけど、結局まあ業務で使わないような内容ばっかりを覚えてました。もう暗記してたんで、今ね、振り返ってみて、そのね、話がね、できるかって言われるとそうでもないんですけど、まあね、勉強のきっかけにはなるじゃないですか。資格勉強って勉強のきっかけにはなるんですよ。勉強のきっかけにはなるが、しかし、それを実践で使えるかって言われたら、正直使えないと。 で実践で使う頃にはもう知識がなくなってるんでもう忘れてしまってるんで使えないっていう状況になってるというところで僕がおすすめする勉強って何かっていうと今の自分の人生に生かすためのスキルや知識を身につけることです今の自分の人生に生かすスキルや知識を身につけることこれめちゃくちゃ大事です例えば僕の場合だと、えー、マーケティングの勉強を最近してました これ何かっていうと、ブログだったり、ウェブメディアを運営するにあたって、今どんなあの記事が好まれてるかとか、どんな動画が好まれてるのかっていうのを世間的に見て、あ、こういう動画が好まれてるんだとか、まあちょっとね、ちょっと前の話でいくと、YouTube でいくと、ちょっとしたドッキリの話だったりとか、あのね、音量を抑えて、ASMR か、あのね、音を聞いて、咀嚼音だとかを撮ってる動画が流行ったりとか、で、 今で言うと、例えばダイジェスト動画が流行ったりだとか、芸能人の方がどんどん入っ て, 入ってるんで、そういった方とコラボして動画をやっていくっていうような、動画マーケティングが流行ってるっていうような、マーケティングの知識を勉強したりだとかっていうところですよね。そういうふうに実際に見て、あじゃあこういう動画が流行ってるんだってこれやってみようかなとか、僕で言うと、最近 YouTube の方がノーカット、ノー編集で配信してるのを見て、あ、なるほど、ノーカット、ノー編集でやるんだってこうなるのかなっていうことで、今ノーカット、ノー編集でやってるっていうような。 ところですいうふうにいろいろとマーケティングの知識を得ながら自分の人生に生かすための勉強をしてるっていうところでいくとやっぱり勉強はもう常にしないといけないしプラス勉強してるっていうような気持ちでやるよりはもう趣味で情報を集めてるような感覚でやるのがいいのかなと僕は思ってます例えば野球をやってるとかってして野球がうまくなるためにはどうしたらいいのかなスイング ダウンスイングなのか、レベルスイングなのかっていうようなところを勉強しながらとか、あとは自分のスイングを動画で撮りながら、実際にどこが悪いのかっていうのを研究していくみたいな感覚で自分のスキルを身につけていくっていうのはめちゃくちゃ大事になってくるというところです。で、資格試験の勉強の話に戻ると、僕自身は資格の勉強をしたんですが、正直意味がなかったと。資格をきっかけに実際に実践で使える知識を身につけるのであれば、 めちゃくちゃ重要で、めちゃくちゃいいと思います。ただ、大半、僕も含めて大半の場合は、もう資格試験の資格を取った時点で満足して、それ以上をステップアップしないっていうのが、結構大半かなというところです。これはもったいなくて、例えば、トイック900点取ったから、あの、終わりじゃなくて、英会話を身につけて、英会話でビジネスをしたりっていうのが、あの、目標かなと思うんで、そういったところに持っていくと。 でグローバル人材、グローバル人材って言われるんですけれども、正直、英語ができる人材がグローバル人材ではないじゃないですか。海外で実際に就職して、海外 の, あの外国人の人とコミュニケーションを取りながら、えー、ビジネスをするか、しないか、できるかできないかっていうところがグローバル人材だと。 というところなんで正直ね、グローバル人材イコール英語ができる人っていうふうに思ってるのはもったいなくて、そういったところで統クだとかを見せるんじゃなくて、実際にどんなビジネスができるのかっていうところを示せるような人材になることがグローバル人材なんで、そういったところまで持ってこさせるような、やっぱり実践で使えることを意識しながら勉強することが必要かなというところで、1つ目が実践に使える勉強することというところを挙げてみました。 これめちゃくちゃ重要なんでやってみてください。ね、最近ね、動画編集とか、動画 の, あの発信やってなかったんで、なかなか難しくて、今も、ノーカットノー編集って言ってるんですけども、何回もやり直しました。これノーカットノー編集で発信してるんですが、これをやる前に練習してちょっと噛んだりしたんで、あの、今ね、2回3回やって、3回目ぐらいで今撮ってます。っていうぐらい、やっぱりね、やらないとなかなか喋りにくくなるんだなっていうのを思いながら、今やってる状況です。 えー、二つ目。二つ目。使える知識をつけること。これが重要かなと僕は思ってます。で、自分のビジネスで使える知識をつける こ, のことが、やっぱり今激動の時代にやるべきことかなっていうところです。例えば、YouTube 編集、YouTube の動画編集が半年ぐらい前からどんどん流行ってきました。その前はプログラミングだとか、その前はブログだとかっていうところで個人で稼ぐ方法、個人で仕事する方法というところで流行ってたんですが、 最近ねもっとね YouTube の編集だとかっていうところになってきたんですがやっぱり使える知識を実際に自分で、えー、確かめて自分で、えー、ながら仕事をするっていうのはすごく便利です副業でお小遣い稼ぎに、えー、ね仕事したりだとかするじゃないですか例えばメルカリであのオーガニック の, あのみかんを売ってる箱で売ってる業者さんだとか箱で売ってる農家さんだとかも最近いるんですよでメルカリであのそんなね食べ物をね、えーのー 変えるっていうふうにあると思うんですけどもそういったメルカリを使ってビジネスをしてる人も結構いますでオーガニックが今流行ってるからこそ、えー、どんなことを配信したらいいのかなとかオーガニックってやっぱり海外の方がレベルが高いじゃないですか、えーね、知識も豊富だしあの海外というかまあ欧米ですね欧米欧州のあたりでいくとすごくオーガニックの食材だとかオーガニックの知識が豊富なのでそういったところから知識をゲットしてそれを日本に持ってくるということもありますしそういったところでどんどんどんどん日本の マーケットトののののなないいいいももを持ってきてててき実際ビジネスで使ええる知識つつけていくくとととうのもポイントの2つ目かなというところです例えていくとマーガリンね。やっぱまあ賛美はあるんですけども、マーガリン、うん、欧米だとかアメリカだとかも禁止されてるにもかかわらず、日本だとまだまだ、ね、使ってるっていうのが、やっぱり既得権の影響なのかなっていうのもあったりしますよね。そういったところを知識として知りながら使える知識をつけておくっていうのが、IF、ポイントの二つ目になります。次。 3つ目、えー、乗り切るためのおすすめ、2020年の激団の時代、乗り切るためのおすすめのポイント、やるべきことは、海外に目を向けることです。海外に目を向けること。もうこれはもうね、やっぱり皆さんも結構もう感づいてると思うんですよ。日本ってこれからやばいんじゃないのっていうところですよね。少子高齢化があったりだと。人口減少、えーね。2019年は40万人の人口が減少しました。これもう事実なんですよ、本当に。で、生まれた人、 の数と亡くなった方の数が、亡くなった方の数の方が多くて、40万人も減ってるというのが実際です。で、社会保障、あの年金の話だったりとか、あとは医療ですね。医療の負担だとかっていうのも、どんどんどんどんあの GDP というか、日本の財政の中からすごくパーセントが増えてるというところですよ。で、今後の日本を見ると、これはやばいぞと。これは、 やばいぞっていうふうに思ってる人もめちゃくちゃ多いと思います。だからこそ、今、日本を海外から俯瞰して、海外に行ってみて、日本の状況を海外から見てみるっていうのもありかなと思ってます。これが海外旅行でもいいですし、プラス海外で生活するのもいいですし、留学してみたりだとか、あとはワーホリ行ってみたりっていうような方法をとって、いろいろと海外を見に見る、海外をね、周って、ね、いろいろと見てみるっていうのもありなのかなというところです。 やっぱりまだまだ中国は農村だっていうふうに思ってる人も多いぐらい、フィリピンは貧困国だと思ってる人が多いぐらい、やっぱりね、行ったことがない人ってめちゃくちゃ多いと思うんですよ。なんで、今こそ海外に行って、海外が日本を見てみて、どんな状況なのかっていうのを見るのはありなのかなと。日本人のパスポート保有率って何パーセントかって皆さんご存知ですかで実は日本の、えー、パスポート保有率って 20% ちょっとって言われてます。20% の人しか持ってないんですよ。 2500万人ぐらいしか持ってないぐらいで、2500万人持ってる中でも海外に実際行く人って少ないんですよね。そうなってくると、やっぱり本当にね、海外出て、海外から日本を見てる人って少ないと思うんで、そういったところで海外の情報をゲットしたりとかして、海外から見る日本、日本は今どうなっているのか、見ながら海外と日本の情報を照らし合わせるっていうのは、すごくいいのかなと。 いうところを挙げてみました。今日はですね、2020年の激動の時代こそ、えー、個人がやるべきもう3つのこと。もうシンプルに一つ目は勉強すること。2つ目はもう実践で使える知識をつけること。3つ目は海外に目を向けて、もうちょっとでもいいから海外から日本を見てみる。で、実際どうなってるのかっていうのを俯瞰してみるっていうところを挙げてみました。えー、いかがだったでしょうか。3つね、ポイントを挙げてみたんですけども、正直。 まあ、もう他にもいろいろとね言いたいこともあるしやりたいこともあるよっていう方もいらっしゃると思うんですよただ僕も今後の日本を俯瞰しながらどうしたらいいのかっていうことをえーね準備しながらどんどんどんどん発信していくんでよかったらチャンネル登録お願いしますでプラスえ次の動画ではあのおすすめの国初心者がえ海外出るときにおすすめの国っていうのをまとめていこうと思いますやっぱり日本をが好きなんですけど日本を好きがゆえに日本の今後を考えると どうしたらいいのか、僕たち個人が考えていかないといけないことが結構あると思うんで、そういった意味でも、いろんなところを経験しながら、日本を俯瞰しながらというところを、僕の動画では配信していこうと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。また、次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。